キングピス。4月12日の放送会は、入えるお弁当を作りたいという悩みを解決するため、先週に引き続き平野仕様と高橋山が登場し、キャラ弁対決を制限時間30分で行った。 指導にあたるのは、キャラ勉教室などを運営するキャラベニスト教会理事の丸尾智美先生で、お弁当を作る前に、まず二人は犬の顔の唐揚げやひよこの卵焼きが入ったお手本を見て、ここから食べるの罪悪感ある、平野、の、崩したくないな、高橋、と感動。そして、事前に書き起こしたキャラ弁のイメージをもとに、高橋は、農業気分が味わえる弁当。 平夜は、弁当の中でライブをしたい。ファンに向けた弁当をテーマにしたキャラ弁を作っていくことになった。先生から、キャラ弁の三種の神技は何だと思いますかと質問されごまのりハムと回答した2人だったが正解はソーセージスライスチーズ、カニカマの3つなのだとか、色味があることと加工のしやすさがポイントなのだという。 学生時代に自分でお弁当を作っていたという高橋は味も大事だからと醤油を染み込ませた海苔をご飯の上に敷き手際よくブロッコリーと唐揚げを詰めていくそしてキャラ弁は造形が大事ですからとラップを使ってご飯を平たく伸ばして形を作りお弁当のセンターに配置 その後は、スライスチーズを爪楊枝で好きな形にカットしたり、ストローで型抜きしたりしてイメージする形を作り上げていった。一方の平野はチーズに切り込みを入れ、海苔を敷いたご飯の上に乗せると余ったチーズをパクリ。黙々と作業する高橋に対し、スタッフから、平野くんは黙々と食べてます。と指摘されたが、平野は、食べるのと作るの同時です。 と言いながら、その後も余った材料をパクパクと食べる手を止めず、一方で、カニカマで洋服を形取り、チーズで細かいボタンを作るといったこだわりを見せ、高橋は、仕様、結構こだわってるね今回。アート的なもので仕様がこだわるの初めて見たかもしれない、と驚いていた。お弁当の完成後、 二人は学ランに着替えて自分のお弁当を見たリアクションとプレゼン内容で先生に勝敗を判定してもらうことにお化けが入った農料機も試し弁当を作っていた高橋はブロッコリーを生やし唐揚げを土に見立てソーセージとチーズでリアルな指を作るというこだわりを見せたそして平野は中央にメンバーカラーであるシンクの衣装を着た自分と 卵焼きを細かくカットして、キラキラ感を出したライブ弁当を披露。目と口をつけた唐揚げについては、高橋から、これって音量ですかと突っ込まれていたが平野はファンだから。と、ぴしゃり。僕らを見てキュンキュンって湧いちゃって、と平野が言うようによく見るとチーズでしっかりハートも、作成。 先生の判定では高橋が勝利となったが、ファンからは、くんの優しさがめちゃめちゃ伝わってきて、朝から心が温まったし、嬉しくて泣きそう。私もまたライブで会いたいよ。ファンを思ってくれてる紫陽くんとその気持ちをわかってるファンとの絆のし、などの声が続出し放送直後にはツイッターのトレンドワードに平野が口にしたファンのため、